おはようございます今日はちょっと朝 ご, 朝ごはんを作ってます。それはサーモンですね。味噌味噌ラーメン、卵と中ブロッコリーを、ね、今ちょっと料理している。あの、これはヨヨーガルト、ヨーグルトヨーガルトなんですけどなんか、でもちょっとなんか容器の形は面白くて、あの、普通はね、粉になりますよね。 なんか普通だったらこうになるんですけどなぜかアメリカにこうになりますよなんかえっとそこからなんかそこはなんかえっと表面になってそ こ, こからなんか開く食べるんですよねちょっと面白いね面白いなと思っちゃって12月28日からあの初めての 初めてにちょっと雪が降ってきました気がしますけれどもこんな感じです今いやーなんかまあ今年はあまり雪が降っていなかったからいやなんか雪が降るのはちょっと遅かったという意味ですよねあでもせっかくもう雪が降りましたね こんな感じですああ これを見てくださいよ今なんか風気が上がってきましたうわ、車が来てるあぶね<笑>いや道が真っ白真っ白だからどこかに歩けばいいのかわからない、えー 道がどこだ。まあ、足跡を追いつけよう。 なんかちょっと吹雪があってなんかすごいあのそれはなんか道路面路面のなんかそれは道のレベルなんですけどそれは雪のレベル結構暑いすごくなんか吹雪が出てきましたから昨日かなね寒いいやあこれはポン寒いな なんか手ぐらいの高さの吹雪が出てきました道の雪があのちょっと多すぎて雪を除いてあのちょっとなんか小さいなんか丘雪の丘が作りますよねなんか道からの雪がその山に置いていきます言っちゃうんだけどこれは結構かわいいなんかえっとテーブルの上に あの雪がなんかすごくかわいい形であの詰まったってことですよね。結構可愛い 聞こえますかこれはね竜巻の警報ですよだからさっさとさっさと空空かるぞ竜巻が来てくるんですよ